見にくい時もあるんですけど、ね、そうですね。完成品ですね。こういう箱に、でこれを貼り付かずができたと、うん、部分にいい、こういう感じで、全体的にはこういう感じで。えっ、ー、と光よね。じゃあ早速、えっ、ー、と C D を使った文書機を作っていきます。でこれが完成品ですね。こういう箱になって、中にこう C D が。 取り付けられている状態です、はい、でこれを今から実際に作っていくということ で,、はい、でここに設計図がすでにありますとこれです ね, コ ピ, ーで コ, ピーねあコピーを取ってあって、うん、でこれを、まあ、こういう工作用紙の上にこうやってのりで貼りますと型紙ね ああそうですね、でどっかに合わせなくてもいいわけね一応まああのどうな別にこの型紙を信じれば別にいいとこの大きさで切ればできるんで、うん、別に目盛り合わせなくても大丈夫あわざわざ合わせなくて大丈夫、うん、この大きさに切ればいいとで貼ったらあとは、えー、とこの型紙をと一緒にハサミで切ると、うんはい、いしょこれがあ、うん、右のねう切ったんですけど うん、これが、えー、と蓋にあい寄せ、ね、書いてあるんですけどこの上の部分ね、になりますと、はい、ふーんって<笑><笑><笑>まあこれをこれで OK、はい、でもう一個切るとで型紙さに作っておけば、まあ、これを印刷し て, てででそうです、ね、ただ貼り付けて切ればいい、ね、もうほぼ完成になるないいっ、ね、やっぱこの設計図書くっていうのが手間なんで正直に。<笑> 貼り付けて切るのがだけです、うん。いずれそれは PDF で、まあ配布ンロードして、それも出せるように。言われるとあの手に負うようになると、うん、そうですね。基本設計図になるけどね、その補正いけどが作るみたいな。はいね、あのぜひ使っていただいて、まあね。今なら無料配配配布です。うん、はい。あ,、まあ、あと書きにします。<笑>じゃあうしかもキットで売りますみたいな。はい<笑> 悪な、えー、これ売り物にしたらいいんだけどな、うん、当然提供してる側なんだよ OK き、うん、た<笑>、はい、これが本体と、うん、2つができたとできましたはいそしたら、えー、とあとはこれを箱にして CD を取り付けるんですけど、うん えー、と先に箱にした方がいいな箱にするときは、まあ、どっちが内側でもいいんですけど分かりやすいようにこの文字がある方を内側に今回しますね、まあ、これの留め方は人それぞれだと思うんですけど、まあ、こういう角の部分にこう縦にねテープをこうやって貼ってで内側にこうやって折ればまあ多少綺れかなって感じでいい感じに箱ができると。 これを四隅にやります、全部はいで、まあ、箱になったとそしたらあとはここのねディスク貼り付けって書いてあるところにディスクを貼り付けるんですがこうね CD ハサミで切れるんですけどこれをたい8分の1にするんでこれ今4分の1くらいなんですけどもう半分くらいに切りますこれ でこうやってて切り落としてで、このままだとちょっと使いにくいのでこの内側の透明の部分もここ切り落としますはいこういう感じでちょっと扇形っぽくなればあとはここのテープでいいんですけど、はい、ここの部分ですねディスク貼り付けの部分に下の部分こうやってちょっと半分くらい貼って このディスク貼り付ける部分に、はい、こういう感じで、うん、こういう感じで こ, このねそのままテープを、うん、そのままテープを、うん、上ガイドが書いてあるからその通りテープを貼る半分くらい貼ってもう置くだけで固定、うん、できるんで、はい、でこんくらい斜めになればほぼ完成です横、うんうん、か, かかってる感じになるあそうですで一応あの裏にもね、うん、補強で、ねうん、一応外れるかもしれないんで一応裏まで貼って、うんうん よく寄りかかってる状態、ねはいはい、になるとでこれで本体が完成であとは蓋を作ります、はい、下の部分は光が入る部分とあとこうやって目でね実際に見るのぞき窓の部分が内側なんでカッターで切り落としますちょっとこういう角度に見えてくれるよりそうそうそ う, そうじゃあこれで今穴ができたんでさっきの本体と同じように組み立てると、うん、あこっち側に折ります、ねうん。うん まあ、さっきと同じで、うん、やっぱり 見, の見えないほうに折るよりは見えながら折ったほうが楽だよねああそうです、うん、こっちはほれ見えるからさのぞ、うん、けるからうん、でこれ折ると、うん、でさっきと同じように端をこうやって合わせて、うんまあ、テープを縦にこうこういうふうに貼ってでこう内側に折り込むと、うんまあ、ちょっとこれ長かったんですけど するとまあ綺麗な角になるねっていう、まあ、これを<笑>残り3つの角をやりますと、はい、じゃあ蓋も完成したので、えー、とここの覗き窓とあとここのね蓋覗のき窓が重なるようにかぶせますテープが引っかるかるはいこれで完成全体的にはこういう感じで で、あとは、ここの目、ね、覗いてみてね、観察すると。じゃ、実際にね、観察するんですけど、うん、まあ、外も ね, もっけどね、うん。まあまあ、十分、日が出てるので、はい、この、えっ、ー、と、光をね。取り入れる入稿口に、うん、えっ、ー、と、外のね、うん、光が当たるようにう向けて、また覗くと。うん、こっちはなんかあるの、えっ、ー、とコツ、こっちは、ちょっとね、角度、が割と重要でして、うん、まあ、動かしてみれば、よく見える点があるんで。はいちょっと あ、でもそうやって意味では、うん、そうだね、のついた感じ、こうやって虹が見えるね。赤とかこちょっとカメラ近づけるね。こう光のスペクトルが観察できるっていう、うん。でもちゃんと3色くらい見える。赤、黄色、緑、水色、青。ギリギリ紫か。見えるっていう。ちょっと明るすぎると見にくいときもあるんですけど。 あ見えてる見えてるあ十分見えます、ね、ー連続的にスペクトルが観察でそうだねあよく見えてるよでも、まあ、これは外で観察でも十分できる太陽光の方が何か、うん、映像として撮るのは難しく見えるけども実際にね際に目を目を目をこう 覗き窓で見るとちゃんと見えますよっていう感じですよ、ねうん。スタンドで固定してそうね、覗き窓が狭いからどうしてもカメラだとピントがね影響を受けちゃうかもしれない。うん、でもね実際に目近づけてみるとよく見えます。